皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2022年5月12日今日は久々にドアコ集会に参加しましたいつ以来でしょうかかなり久しぶりですね今回の遠足は獅子門から出発するらしいので早速移動しました そして無事にランガーオムラに到着したのですがこの乗り物係知らない NPC ですねそういえば初心者がドルボードを使いやすくするために追加されてたようなその NPC からエマドルセリンをもらったということはこれはまたしても数年間話しかけずに放置していたパターンですねと思ったのですが調べたらバージョン 6.0 で追加された NPC だったのでセーフです 今月の写真の宮殿で、また西の錬金石がもらえたので、錬金を強化しました。これでとりあえずすべての錬金が強化されました。あとは、このブレスガードが3つついている起点の盾を強化するくらいですかね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。